更新開始。お前らの死でこの島は消えることになる。そう、永遠に。だが、まだ少し希望がある。その作戦を使えば、残った生存者へ町などを移行できるかもしれない。もうこの島は見捨てるしかないんだ。更新終了。幸運を祈って言えぞ。